皆さんこんにちは新川照英です私は、えー、作家で家庭問題のカウンセルなので シングルマザーとステップファミリーを支援する n p o 法人 m ステップという団体の理事長をしています。それからもう一つ、えー、私の、えー、仕事があります。なぜかというと、国際ロマンス詐欺ジャーナリストを名乗っています。えー、皆さん、国際ロマンス詐欺聞いたことありますでしょうかインターネットロマンススキャムとも呼ばれています、えー。国際ロマンス詐欺、どんな詐欺かというとですね、SNS を介して、ね、見知らぬ 国人からメール等が寄せられてそれに反応するとだんだん相手が愛しているよっていう風に愛のささやき等が始まってで気を許している隙に、まあ、友達から恋愛感情が芽生えてで何ヶ月かかかった時に急にいろんなハプニングが起こったりしてでお金を貸してくれないかっていう要求があって、まあ、それまでに恋愛感情が芽生えていくので助けてあげたいなっていう気持ちがあってお金を貸してくれないかっていうがあって お金をを振り込みをしたら、それが、えー、とすぐに返ってこなくてまた次に何かハプニングが起こってでまた貸してしまって気が付いたら何百万円の被害に遭ってしまったというような人が。 たくさんいます。そんな詐欺です。えー、なぜ私が、えー、この詐欺の、えー、被害者の支援を始めたかというきっかけからまずお話しすると、えっ、ー、と私は家庭問題のカウンセラーとして多くのまあ、女性の相談をたくさん受けています。で、中にも多いのがシングルマザーからの相談です。あの私もとっ と,、えー、と過去を。 年ぐらいシングルマザーの支援をしてきてるんですね。で、えっとその多くの相談の中の一つにこの詐欺にあってしまったっていうような相談を受けました。初めに聞いた時にあのよくわからないかったので。 何のことっていうふうに思ったんですけどなんかまあよくよく聞いてあと自分でインターネットを調べてみるとこの詐欺っていうのは、えー、ともともとナイジェリア詐欺っていうふうに呼ばれているものですごく昔からあったんだけれども昔はメール等で、えー、行われてた詐欺があの最近の SNS の普及に伴ってだんだん SNS を使われるようになって でで被害者が増えててきたっていう感じですね、えー、とアメリカとかだ と,、えー、と国際ロマンス詐欺ってもうかなり知れ渡っているんですが日本にアジア圏に来たのは、まあ、ここ10年以内ぐらいなのでまだまだ知らない人がたくさんいて。 でこの詐欺の被害者っていうのも今はアジア圏の人たちにすごく増えていますなのでぜひこの番組を通して皆さんにこのスライロマンス詐欺のことを知ってもらって被害に遭わないように、えー、と注意喚起になればいいなっていうふうに思いながらこの番組を作っています。 では国際ロマンス詐欺とはどんな詐欺なのかっていうのをもう一度あの、軽く説明したんですけど、もう一度説明させてください。国際ロマンス詐欺っていうのは、まあ、国際というふうに書いてあるぐらいなので、えっと、日本にいる犯人から行われる詐欺ではないです。犯人は海外にいます。主にはナイジェリアとかガーナとかのアフリカ圏に、えっとまあ、発祥の地がナイジェリアとかガーナとかのアフリカ圏だったんですけど、アフリカ圏からの、えっと、詐欺。 っていうことで知られてはいるんですけれども、最近の傾向としてはもうナイジェリアガーナだけじゃなくって本当に全世界に詐欺師はいると思います。マレーシアとかにもいますし、インドとかにもいますし、まあ、主には発展途上国に えー、と主犯の人ががいいることが多いですなぜかというとですね発展途上国で、えー、若者に IT 教育を施して、まあ、あの若い人たちが IT の教育によって IT スキルを上げたんですけれども実際に仕事がないっていうところであのせっかくの IT スキルを生かす場がないっていうことでなんかこの詐欺を仕事として、まあ、しているっていう、まあ、悲しいというかすごくあの頭にくる。 実情ですねで、えー。そんなことで海外から行われている詐欺ですそして、えー、と現在は SNS どこにもこの詐欺の詐欺アカウントっていうのがあります Facebook はすごく多いです Twitter にもありますしあの Instagram にもありますしそれこそあのない でミックスにもありますないって言われるサイトがないぐらいありますそして一番注意してほしいのが出会い系のサイトですね外国人と出会いたいっていうあの思って登録したら詐欺にあってしまったっていう人たくさんいますまあ、自分から出会いたいと思って登録するので当然のことだと思うんですけれども本当にあの怪しいアカウントがたくさんあるので気をつけてくださいでは詐欺アカウントを見極めるポイントです。 えー、今日はですね、全部話すると多分短い尺で収まらないと思いますので、まず Facebook からお伝えしたいと思います。Facebook、皆さんきっとやられてますよね。Facebook のアカウント、詐欺のアカウント、非常に多いです。見知らぬ外国人からの友達申請、皆さんのもとには届かないですか私のもとにはもう日々、本当に何人かから届きます。あの傾向ととしてははでですねちょっと昔までは あの写真がプロフィールの写真がすごくイケメンだったりとか、まあ、モデル並みとか ス, ペー ス, スポーツ選手並みにかっこよかったものが多かったんですけど最近あの詐欺師もだんだんスキルアップして学ぶんですね逆になんかイケメンすぎたりとかかっこよくすぎたりとかすると敬遠されるっていう風に学んだらしく最近はなんか普通のおじさんの写真とかが使われることが多いですはいそれで、えー、っといきなり「ハローディアー」とかって言ってメッセージが入ります まあ、友達申請ありますね友達申請承認してもしなくてもいきなりメッセージが入ってくることがあります。であ、まあ、気楽に外国人と友達になりたいなっていうふうに思って返事を返すともうそこからがもう詐欺ストーリーの始まりですね。えー、と会ってもいないなのに ハイハニーって言ったりとか、マイラブって言ったりとか、マイダーリンって言ったりとか、まあ、いきなりやっぱり甘い言葉、親近感のある言葉をメールで送ってきたりとかします。これまず見分けるポイントの第一ポイントですね。本当に気をつけてください。あのですね、外国人にお友達がいればわかると思うんですけれども、会ったことのない人にマイラブとかマイハニーとかいうのは逆に失礼にあたるので、絶対普通の人は言いません。 メールでいきなり初対面なのにマイラブとかマイハニーとかマイクイーンとか甘い言葉をささやくのはもういきなり来たらもうこれは詐欺しかたかりっていうのもあるんですけどお金目当てですねたかりのアカウントだと思ってすぐにブロックしてください承認しないでくださいそれからフェイスブックの場合はですねプロフィールをチェックしましょうプロフィール欄写真ももちろんなんですけど えー、写真画像に関しては何枚か写真が載っていたら Google とかの画像検索をかけましょうあの。全部が全部画像検索で分かるわけではないんですけれどもあの海外の有名人の写真なんかを使っているとその本人のインスタグラムだったりとか Facebook だったりとかあ と,、えー、とオフィシャルのサイトに 写真でたどり着けることがあります。そうすると全く別人なんだなっていうことがわかるのでそこで詐欺アカウントだなっていうことがわかると思います。それからですね名前ですね。西洋人を名乗っているのになんとなく名前が西洋人ではなくてアフリカンネームっぽいなと か, なんかインド人っぽい名前だなとかその辺もチェックのポイントになると思います。それからそのアカウントの友達つながりを見ましょう。 友達に、えー、アメリカ人を名乗っているのにイギリス人を名乗っているのにイギリス人やアメリカ人の友達がたくさんいないとか友達が全くいないとか友達申請しているのがあの異性ばっかりとかっていうアカウントは要注意です。 タイムライン全く更新がなく詐欺のために作ったアカウントだったりとかするとまあほとんど写真ぐらいは載ってるけれどもまあプロフィールも載ってるけれどもほぼ毎日の更新がないなっていうアカウントこれは詐欺アカウントです見分けるコツですそれからただ注意してほしいのが最近はそういうことを詐欺師も徐々に学ぶのであのまめに更新しているアカウントっていうのもありますそれは作った時に意外とあの自分の本人の名前と本人の写真で 作ったりとかするのでよくサイト内を検索すると昔のタイムラインにそれっぽい内容が出ていたりとかあといいねしている友達がやたらに黒人が多かったりとかそんなアカウントがあるのでそこも見分けるポイントですはい Facebook はそんなところですかねとにかくちょっと怪しいなって思ったら自分の感を信じてくださいそもそもですね見知らぬ外国人があなたに友達申請をしてくることってめったにないはずです 外国人って日本人よりもあのすごく危機意識が高いというかあのインターネットに関してはあのすごくバリアを張っていると思うので見知らぬ人にいきなりあの友達になろうというふうに言ってきたりとかする。 人はいないいなと思います。す、まあ、逆に失礼ですねで。それをする人はやっぱりお金目当ての詐欺かたかりだと思いますので、まあ、安易に外国人からの友達申請を受けないことっていうのを強くあの注意喚起しておきたいと思います。はい こんな感じで、えー、何回かにわたって、今日は Facebook、こんなところに注意してくださいねっていうことをお話ししましたが、何回かにわたって国際ロマンス詐欺の注意喚起をしていきたいと思いますので、ぜひまた見てください。チャンネル登録してください。それから私たち、ストップ国際ロマンス詐欺というサイトをインターネットに持っています。ぜひそちらにアクセスして、えー、詳しい情報を読んでみてください。 それから、えー、と Facebook にも私たちストップ国際ロマンス詐欺という、えー、と Facebook ページを持っていますのでそちらもいいねして、まあ、常日頃から詐欺に合わないように情報を収集してください。じゃ